皆さん、こんにちは。僕たち踊り子集団ランランルーです。よろしくお願いします。ね、えー、他のチームの皆さんと比べてずいぶんトンチキな奴らが来たなと思われるかもしれないんですけど、これが僕たちの戦闘服なんでよろしくお願いします。はい、えっ、ー、と。 乱入が、えー、OK ですので、演者の方、えー、皆さん、お取りたい方は、ページに上がってきてください。 写真撮影の方、えー、随時引き受けておりますので、えーまあ、皆さんあの、興味のある方、あのー、お声掛けしていただけると、僕たちと一緒に写真撮っていただければ、あの缶バッジの方、もらえますんで、よろしくお願いします。まだ上上ががなない、いももう、もう上がんない はい、えーじゃあみんな準備の方はいいか、音楽お願いします。 r e c e i v